こんにちは葵です今日は野菜が主役のスパゲティサラダのレシピをご紹介しますスパゲティサラダって野菜がちょっと少ないかなってイメージだと思うんですが保育園はキャベツもたくさんどっさり入れて作りますので野菜も同時にたくさん取ることができますスパゲティサラダは子どもたちに大人気なので野菜もどっさり入れてビタミンや食物繊維も一緒に取っていきましょうそれでは早速 作っていきましょう葵の給食室今日はスパゲッティとそれからキュウリにんじんハムとあとキャベツも入れていきますスパゲッティサラダってこのキュウリにんじんハムの3つで作ることが多いんですが保育園ではここにキャベツも入れて野菜もたくさん取れるようにしていきます今日はウェブサイトの自動分量計算機の大人2人3歳以上時2人の分量で作っていきます では野菜を切っていきましょうきゅうりはね輪切りにして作る作り方もあって、まあ、そうするとまた見た目が違って可愛いんですけどスパゲッティが細長いのできゅうり輪切りにしてしまうとお子様がフォークですくいにくくて食べにくくなってしまうんですねなのでスパゲッティに野菜も形状を合わせて切るとすごく食べやすくなりますなので千切りにしていきましょう 長めに切ってましたので、この半分の長さに切っておきましょう。人参。人参も同じ千切りにしていきましょう。人参も長めに切ってたので、半分の長さに切っておきます。 キャベツは葉を一枚ずつ剥がして、よく虫がついてないか確認しながら洗っていきます。そしたらキャベツも千切りにしていきましょう。今の時期春キャベツとか使うとまた美味しくなりますね。そしたらキャベツはこの三等分の長さに切っておきましょう。ちょっと短めに切っておきます。 ハムはこの半分の長さの細切りにしていきましょうハムはあの太めに切っちゃうと子供が噛み切りにくくて食べられないのでなるべく細めに切ります切ってみるとこのスパゲッティの量にこの野菜の量なので野菜をねかなりどっさりと入れていきますではスパゲッティを茹でていきましょう スパゲティはこのままだとお子様にとっては長くて食べにくいのでこれを3等分に手でポキッと折ってから入れていきますで入れたらもうすぐにくっついちゃうのでほぐします重ならな<笑> 火が重なっているとそこのくっついた部分に火が通らなくなってしまうので必ず最初の方でよくほぐしましょうで、基本的にはここにお塩を入れて茹でることが多いと思うんですがそのお塩を入れる理由っていうのがスパゲティに塩味をつけるためっていうのとあとちょうどいいアルデンテって言われている硬さに仕上げるために入れますただ保育園の場合は薄味で作りますのでここにお塩を入れずに茹でていきます そしたら火を止めてザルに開けた後は今日スパゲティサラダになるので流水で冷ましておきましょう野菜を茹でていきましょう人参は水から茹でます人参お水に入れたら火をつけて沸騰してから3分ほど茹でましょう人参は沸騰してから3分経ったら引き上げていきましょう キャベツを入れていきます沸騰したお湯に入れていきましょうキャベツも3分ほど茹でましょう3分経ったので引き上げます今日のキャベツすごいキュウリみたいなすごい濃い色してる美味しそうでは最後キュウリをあ最後じゃないかキュウリを入れていきますキュウリも保育園だと加熱殺菌の意味で1分ほど茹でます 保育園だと今みたいにそれぞれの野菜の加熱時間が違うので別々で茹でるんですけどご家庭だと量少ないので例えば人参入れて沸騰したらキャベツ入れて2分経ったらきゅうり入れてって形でこうあの分数逆算してどんどん野菜入れていくといっぺんに茹でられますので楽です1分経ったのできゅうり混ざりにあけます 極太のキュウリがいた<笑>最後ハムも保育園では加熱殺菌の意味で1分ほど茹でますハムは噛み切りにくい食材になりますので固まらないようにほぐしながら入れていきます入れたらお箸で少しほぐしましょう1分経ったのでハムもざるに開けていきます そしたら先ほどの野菜と合わせて流水にさらして冷ましておきましょう全ての材料を合わせていきましょうまずゆでた野菜の水気をよく絞ってボウルに入れていきましょうサラダの美味しさはこの時の水っぽさがしっかりとなくせるかどうかっていうのが一番大切ですのでここは大変なんですけど本当によく最大まで水分絞ります に先ほど茹でたスパゲッティを入れていくんですがもう最初の方に茹であるのでだいぶ水気は切れてる状態ですで保育園でもあえるまでに少し時間がかかるのでだいぶ水気切れてるのでこのまま入れちゃうんですけどもしご家庭で作る時にこのあえる直前で茹でた場合は水気がかなりありますのでそういう場合は必ず キッチンペーパーで上から水分を抑えてしっかり水分を取るようにしてくださいそうしないと味がかなりぼやけてしまいますのでこの水分はしっかりととっておきましょうそしたらこれも中に入れていきます今日はマヨネーズ味になりますのでマヨネーズ入れていきましょうそれからお塩を入れていきますお塩とあと少し風味づけに胡椒も一振り入れていきましょう そしたらもうあとは全体を混ぜ合わせるだけです<笑>美味しそう必ず子ども用の野菜ってすべて茹でてますのでだいぶ野菜のかさが減ってすごく食べやすくなりますかさはねすごく減ってるので少ないっぽく見えるんですけど実はたくさん使ってるという。 なのであんまりねこうなんか生野菜、まあ、そんなに子供に食べさせることってないと思うんですけどなるべく子供に野菜食べさせたいっていう時は加熱して傘を減らすと子供がすごく食べやすくなりますうんいい匂いだ美味しそう野菜たっぷりでスパゲッティサラダはなるべく冷蔵庫で冷やした方が味が馴染んで美味しくなりますので提供する前に冷蔵庫で冷やしておきましょう葵の給食室 給食給食嬉うしれしいなおってても綺麗になりましたみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきます<笑>にやけが止まらない好きすぎてこれがいただきます野菜いっぱいだよ美味しそうだよ お、う、い、ん、しい野菜がたっぷり入ってるのでそれぞれの野菜の食感が口の中で合わさってすごくおいしいです噛んだ時にいろんな音がしてそれもまた楽しいですすごく薄味なんですけどハムも入ってますので塩分がまたアクセントになってこれでもパクパク食べられます お子様ってこう結構ツルツルした食材がすごく好きでこういうスパゲティサラダってもうみんな喜んで食べてくれますのでもうそういう時は野菜をとってもらうチャンスなのでたくさん野菜入れて薬<笑><薬剤笑>たくさん野菜入れて野菜も一緒にたくさん食べてもらうっていうのがおすすめです保育園でも大人気のサラダなのでぜひこの野菜が主役のスパゲティサラダ皆さんも作ってみてください